ふーっこっこ今週の俺のやられっぷりどうだった来週の予告をこの俺、タニランテ様が教えてやる時間だ。で、あれ映像ないのえっ、ー、と、来週は埼玉の住む Z 市にある男が現れるぞ。何ランテうん、時間がない。えっ、ー、と、とりあえず、次回ワンパンマン第2話、ココオサイボーグ。みんな来週も。